悩むことない歓声の中ああ一人明日をつかむか高いへと動き出せさあこの身滅ぶ 飛び出せ今の持ちきれる。